はいどうもみですさて本日もスペックさんから動画見ていきたいというふうに思うんですが、いや、ほんとね、すごいアタックがいっぱいやりすぎて、もう撮る動画がちょっと多いですね。本<笑>当に。 参考になるものばっかですねね、今日も見ていてほしいと思うんですが、えーと、私のチャンネルですね、ターンホール12から14までのクラウン対戦の解説やっております。えー、と今日はですね、ターンホール14のアタックを中心に見ていきますけども、えーと、12、13も出していきますのでね、ぜひ最後までご覧いただきましたあこの感じいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、えーと、早速本題の方入っていきたいと思うんですけども、今日は花火ですね、を見ていきたいと思います。いやー、これがね、マジでやっぱ強いですね。 あのいろんな形の花火をちょっと今日見てもらいながら、どんな時にどんなものが使えるかっていうところのえ考察をやっていこうと思うんですけども、えっと、まずですね、えー、合計で今日見てもらいたいタックは4本ありますんで、最初の1本目は進化系を話す前の基本形ですね。ここに行ってみたいと思うんですが、三毛猫ちゃんがやっているこれ。で、自分もね、このタイプの、えっと、花火戦術、かなり多用しています。 で、どういう村に刺さるかってところからちょっと話をしていくと、えっと、今回ですね、まずミケさんのアタックって、ね、えっと、キングクイーンをこちら側からこう出していくんですね。何に入っちゃうのかなミスっちゃったのかもしれない。で、ドラゴンとドラゴンライダーを、えっ、ー、と、ドラゴン、ラ, ゴンライダーえっと、この部分から出してます。ボーンとね。で、今矢印を斜めに引いたのなんでかっていうと、突撃感、突撃艦っていうよくこうやりますね。突撃艦をこう当てていくんですね。で、 えー、とこのダイクの小屋の真上で破裂させて、えー、破裂させた突撃艦で、タウンホール、投石機、ロイヤルチャンピオン、あとその辺、の周辺の防衛をこう削っていきます。でそうすると、これが削れちゃうので、ドラゴンたちっていうのは、こう歩くしかないですね。はい、っていう感じの、えー、と攻め方をしていく。で、今書いたように、ドラゴンたちが中心部分に向かっていくので、相手の、えー、とアージャークイーン、これ怖いんですけども、ドラゴン3体いれば処理できちゃいます。 っていうところで、これがまあできる決め手になっているのは、えーと、スーパーガーゴイルでこの部分を壊すときにロイちゃんを巻き込めるからですね。これ巻き込めるからこそ、えー、と相手のです、ねえー、とアーチャークイーンに、えー、当てるドラゴンの数っていうのを少なくできるということですね。これ両方とも生きていると結構きついものがあります。こういう形が作れる配置には、今言ったような、えー、とドラゴン3体にドラゴンライダー9体ですね。このもう かなりヤンキー編成だと思うんだけども、ヤンキー編成でいけます。むしろこれ相当強いでまして。バルーン、ドラゴン、ドラゴンライダー出してからも、グランドウォーデン、突撃艦を出していって、まとめてトームをかけていきますね、まず序盤。ホームをかけていって、突撃艦を確実にこの大工の小屋の手面まで届けます。で、大工の小屋のところまで行く理由っていうのは、アンホールのまあ2、3マスぐらい手前で落とすのがベストです。ここに落とすと、トルネードがあろうが何しようが、 アンホールにきっちりとこう、ね、スーパーガーゴイルがまず、タゲットを取るんですね。これで保身が確定するわけですよ。さらに、このスーパーガーゴイルが、ほら、これ、ロングショットを相手のロイちゃんに当てましたね。こんな感じで、えー、相手のロイちゃんも処理してくれます。で、その後に、えっ、ー、と、逸れてきたドラゴンライダーたちっていうのが、えっ、ー、と、この3 0方面にいますけども、こいつら、 にに、えー、分断された形で中央にドラゴンが残ってますこいつらがしっかりとアーチャークイーンにアプローチしていくわけなんですが、今回なんかね、バーバリアンキングが中心部分に迷い込んでしまって、その迷い込んだおかげで相手のアーチャクインを見事に殴り倒しましたね。これは美味しかったな、ちょっと。はい、でもまた多分これはネットイレギュラーで起こった話であって、狙いではないですね。アーチャークイーンが結構体力減っちゃってますけども、本当はキングが 外周こう歩いてくることによって、ガーチャックンの体力っていうのが、ね、こう減らずにね、さらにユニコーンもついてるんで、最後に残ってくれるということが期待できる。そんな攻め方なんです。で、今のようにですね、タウンホール、投石儀、どっちだけな、この辺かなで、ロイヤルチャンピオンっていう風に、えっ、ー、と、相手のこの3つが巻き込める場合っていうのは、その中央部分のここですね、に突撃艦を落として、順番的にはインビジ、クローン、レイジ、インビジですね。まあ、クローンとレイジは、どが、えっ、ー、と、先でも構わないです。 この順番に落としていって、えっと、タンホール、鉱石、ロイちゃんナイシャクイーンが倒せてしまうと、もうね、あのー、なんだっけ、えっと、ドラゴンライターか、の天敵になってくるのは、相手のアーシャークイーンかロイヤルチャンピオン、どっちか片方しかいないわけですよ。その片方さえ、ドラゴンたちが潰してくれれば、もうドラゴンライター無双するので、今回まさにそういうパターンですよね。 え9体とドラゴンライダーがもうガンガンに防衛をもう徹底的にもう狙い撃ちしていって最後残ったドラゴンライダーの数エグかったじゃないですか、まあ、こういう形が完成しますこれですねあの村が今言ったような特徴になっている場合には使えるのでぜひですね覚えておいてもらえたらなというふうに思いますんで、えー、とこっからはです、ね、進化型に行ってみたいかなと思いますこれが今日のイちゃメインちゃメインですねで えっと、まず見てほしいのは、サキペテさんのですね、アタック。多分、サキさんが、多分、これ広めてくださっているんじゃないのかなと、勝手に思ってるんですけども、何かっていうと、クローンをね、1枚にするんですね。で、代わりにライトニング5枚持っていくてい点になってきます。で、えっと、どういう形にしていいかっていうと、もう、これ、鉄板のパターンがあって、まず、これ、安いスイーパー潰します。エアスイーパー潰して、 えー、とドラゴンたちの進行ルート、さらには突撃艦が来るゾーンに効いているエアスイを、えー、効かなくしちゃうんですね。これがまずその。で、この2はここですね、えー。対空砲を壊していきます。この対空砲が角っこにあるのがまあポイントで、この角の対空砲を壊すことによって、この壊した対空砲の周辺のこの辺っていうのをライドラでガンガン削っちゃうんですね。でそうすることによって大きく ここの面を狭めていってで、逆方向からはキングクイーンですね、これも鉄板の形が、えー、歩いていきながら、その残った中央部分にドラゴン・ドラゴンライダーを通していく。 で、トームを合わせていた突撃機関がさっき言っとう、この辺ですね。タンホールの手前、三葉松のところで破裂して、レイジとクローンとインビジブルを使って一気にタンホールを壊していくという感じですね。若干今インビジが遅れて、あのー、スパカゴンが焼かれましたけども、問題なくタンホールと投石を壊してきましたね。素晴らしい仕事。んで、えっ、ー、と、こうなってくるともう無双状態で、もうライドーがだからここまで生きてるんですよね。で、さらにロイヤルチャンピオンが、 えー、と最後、対空砲邪魔なところをこうねえ倒していきます。このロイヤーの仕事もいいですね、こうすることによって、ドラゴンたちが長生きしてくれるので、数が残っているえっとドラゴン部隊っていうのが、対空砲に当たっていきますけども、これ、ドラゴンたちで倒しましたが、ワンチャン、この金喰いが本当はこう回り込んで壊してくれるということも期待していただろうなと思いますね。クイーンが中に入ってたんで、今、ドラゴンたちが壊せざるを得なかった。 のドラゴンアーチャークイーンの能力の完璧な仕事ですね。いやー、素晴らしい。で、えっと、今回のような形にする、うん、とメリットというのはどうなのかな。えっとさっきの、うん、とミケさんのハートを見るとだいぶ色が違うんですけど、一、まあ、つは、えー、対空砲がこう外周側にあるっていうこと で,、ねで、これを壊すことによってえ、その周辺のこういうところ、こういうところっていうのが、 最高、割と無防備になるような配置っていうのは、今のさきーさんの、えっ、ー、と、パターンで、まず狙える形が一個作るんすね。で、さらに、エアスイーパーを、まあ、これ本当は、ライトニング使わなくても無視できれば一番いいんですけども、まあ、無視できない場合っていうのは、ライトニングを使って削っていくということですね。で、えっと、もう一個重要なのはですね、これ、えっ、ー、と、タンホールの周りに結構ね、主力な防衛があるようでないんですね。な、なんでかっていうと、 ここまず金庫が2個ある上にクランジョーがあったりするじゃないですか。そうすると、スーパーガンオイルが割とね、この辺の金庫、えー、と, とかフランジョーとかえ、体力の高いストレージ系に捕まっちゃって、こういうとこまで壊しきれない可能性があったりするわけなんですね。で、大量にもう突撃とかアーシャークイーンとかをもうガンガン殴れますよっていうね、場合にはクローン2枚で大きなアドバンテージをここ取るのもありなんですけども、まあ、今回みたいに、 こう、えー、散っているような、えー、場合っていうのはあえてクローン1枚にしてタウンホールプラスの周辺の一部を、えー、潰すことによって、えー、と相手の火力を奪いながらあとは、えー、ルート作りの方に呪文を割いていくっていうパターンなのかなって思いますうーんとまあこれはどうなんでしょうねあの慣れてない方 あ変わんないかな。多分クローン2発使うのか、あの今回のライトニングのパターンでいくのか、ちょっと僕ライトニングのパターンまだ使ってないんで、あの、いまいち使い方が分かってないんですけども、あの、今回、んと自分もですね、この村に、えっ、ー、と、クローン2枚の、えー、突撃艦、えっ、ー、と、スパガゴをやろうと思うと、ちょっときついかなって気がしますね。こっちに、なんだろう、こっちにこう、キング出して、で、こっ しにくいんです逆でも逆の方がいいとかも出していって、で、この辺でも狙っているうちにね、クロスウとかから撃たれちゃって結構ダメージ受けちゃうしななとかね、非常にカットがしにくいですよね、序盤のカットが。そういう場合っていうのはドラゴンたちのルートをなかなか作りにくいので、うんと無理にクローンに呪文を押さえてこの辺を潰していこうとするよりも、やっぱり序盤のルート作りができるようなえー、と呪文のつけ方をする方が、やっぱもう角度が高いのかなっていう気 あねはい、では次いってみましょうあと2本ですねえっ、ー、と次こちらになりますえっ、ー、とガンバルマンさんですね同じ形で、えー、とライトニング5発プラスの黒1発の花火線編成 で,、ねえー、でこれをどう攻めていくかっていうとまず2分 ただンで す, すごいな。えっと、さっき同じですね。対空砲を壊し、と壊しながら、エアスイーパー、こういう風うに切れたエアスイーパーを壊していきましたね。で、対空砲を壊したんで、この辺の火力っていうのが、対空防衛すごく弱くなったんで、ここをライドラがゴリゴリゴリゴ リ, ゴリ押していきます。で、えー、逆方向からキング、クイーンを出していって、で、残ったところからドラゴン出してですね。ドラゴンとドラゴンライダーを出していくという感じの編成になっます。 で、ドラゴン・ドラゴンライダーは当然ながら、えーと、トームをかけてあげながら突撃艦と一緒に 前, 前進させるという感じですね。これ、もうそろそろ、どうなんだろうな、出しても良かったのかもしれないけど、ちょっと溜めてますね。えっ、ー、と、そろそろ登場かな。アーチャークイーンを壁の中に入れるスーパーボレがちょっと不発しましたが、まあ、結果的にバーバリアン・キングが壁の中は処理してくれて、アーチャークイーン外に流れて逆にいい感じですね。で、ドラゴン・ドラゴンライダー、かなり一点集中の形で出していきます。で、 ドラゴンライダーいないか。ドラゴン編成ですね。これ完全にもうドラバルか。失礼しました。はい。<笑>ドラバルですね。で、突撃間にトーンをかけて届けていきながら、あるところでインビジ、クローン、レイジ、さらにインビジを重ねるという感じですね。で、これタンホールを壊すことによって、えー、そのタンホール周辺もスーパーカゴンが殴ってくれますから、ドラゴンたちが二手に分かれて、ポイズンエリアにかからないように進行していくと。 いう感じですね。ジャージャークイーン外周回っていい感じに、えっ、ー、と、相手の対空砲なりグランドオーデンゾーを追ってくれてますね。グランドオーデンゾーはもう強い対空砲っていう感じなんで、やっぱドラゴンと当たってほしくはないですから、序盤に潰せるのはいい、序盤っていうかね、ア着ャックで潰せるのはいいですね。他にロイヤルチャンピオンがちょっと見えなかったけども、こちらの50方面から出てきて対空砲を潰したから、えー、最後、ドラゴンたちに合流していくという感じ うーん、まあ、キングがここまで中央に入る前にドラゴンいっちゃってもよかったかなっていう気はしますけども、まあ、結スターを開けてみればこのドラゴンの残りとかですからね、すげえ何体んのこれドラゴン6体か7体ぐらい残ってるのかなほぼほぼやられて<笑>やられてないっていう感じですねあのドラゴンライダーは使ってませんがやっぱドラゴンも相当強いですしやっぱりこのライトニングからの、えっと、花火っていうその攻め方のパターンがかなりあの ある村を選べばアドバンテージ大きい攻め方になっているので、今回クローンの呪文を使ったこのね、突撃艦のことたここが、うん、トルネードがあったんじゃないかな。ちょっと見てたけど見てなかったような感じになっちゃいましたが、あってもね、あんまり関係ないんですね。よど手前側で突撃艦が落ちない限りは、多少のトルネードっていうのはもうインビジかかっているスーパーガンゴイルにとってはあんまり意味がないので、やっぱりタウンホール潰してくれますよね。いや、やっぱり、うん。 序盤の入りがあの難しい場合にはこんな風に、えー、とライトニングでちゃんとドラゴンとドラゴンライトのルートを作ることによって事故が減るっていうことですかね。ごい大きいのかなっていうもう一発いきますか。えっ、ー、とですね、もう一発いきたいんですが、えっ、ー、と、葵さんのタッグ見たいですね。ちっと。えっ、ー、と、葵さんの、えっ、ー、と、これを見たいですね。 えっ、ー、とね、タウンホール14。今度はドラゴン、ドラゴンライダーですね。ドラゴンライダー7体積んでいます。で、えっ、ー、と、今回の青井さんのアタックっていうのは、えー、とライトニングを積んでいないんですが、クローン1枚ですね。これをどう運用していくかっていうと、えっ、ー、とですね、まず、タウンホールの、えっ、ー、と、対局線側にある、対角線側対局線側<笑>にある、イーグルをン狙っていきます。このね、イーグルフンがね、外側にあるのパターンっていうのは結構、最近よく見かけますね。で、えっ、ー、と、失礼しました。これ。 えー、コームの呪文でターゲット取って、後ろからドラゴンライダーを出すことによって、ドラゴンライダー無、えっ、ー、とノーダメージで体育砲を壊すことができます。このテクニックはね、すごくうまいですね。で、そのノーダメージのドラゴンライダーがこれからイーグル砲を狙っていこうという形ですね。まだアーシャークイーンが出てきてないんですね、この段階で。で、ババキンは、リストを使って相手のババキンを撃破するんですが、その勢いで、 イーグルホも壊すことができるのはこのドラゴンライダーの削りがあったおかげという感じですね。ちょっと大事なところ見逃しちゃいましたね。えっとドラゴンドラゴンライダー、こっちの端地面から出していって、一気にレイストームをかけていきながら、えっとースーパーガーゴールが入った途端に刺激ーを投げていきますね。 で、そいつらにレイジクローンをかけてタウンホールを壊しきれなかったんでフリーズ。ねフリーズの判断が、ね、結構大事です。あのー、自分もよくえっとドラゴンライダーじゃない、スーパーガーオイルがタウンホールを壊しきれない場面にあの当たるんですけども、そこで、えー、迷わずねフリーズをかけて、もうあの他のドラゴンとかドラゴンライダーがどこにいるかあんまり気にしなくていいですね。もう スーパーガーゴイルでタンホールを壊すって決めてるんだったら、もう徹底的にスーパーガーゴイルでタウンォールを壊すための呪文とかをどんどん追加で使って、絶対そこをやらっちゃうっていう方がいいです。やってしまいさえすれば、タウンホールの周辺っていうのが壊れていることによって、えっと、そこのポイズン効果の範囲内にドラゴンたちが入りにくくなるんですね。結果的に伸びるということ。 で、スーパーガーゴールでこれ壊しきれないと、ドラゴンとかドラゴンライダーが当たることになるわけなんですけども、こうなってしまうと、当然このポイズンダメージ食らっちゃいますんで、あのディスアドバンテージが生まれるんですね。結構でかい、それも。でかいのが生まれちゃうんで、そうならないようにきっちりとフリーズの追加呪文を使ってあげながら、タウンホールをスーパーガーゴイルに落とさせるというところを徹底したこの青井様と、見事ですね。 で、えー、とアーチャークイーンを、ね、こっちの逆側からこう当てていくことによって回り込んできたドラゴンたちが、えー、と壁の中にこう戻るようにねルードを作っていったという点も見事ですねいやーすごいですよね、本当にもうドラゴン・ドラゴンライダーがもうめちゃくちゃもう、えー、と今の環境を折感しているというか今回、ドラゴンたちをこの面から出していったんで当然ながらこうそろえていくわけですね、こっちの方に。 そいつらが、えー、それ、たときに、この対空砲に撃たれちゃうのも嫌なので、えー、クイーンをこっちから当てていくていう感じ。そうすると、こういう風に戻っていくわけですね。U ターンしていく。で、上方面のこのイーグル深くに関しては、キングを使っていく、えー、ことによって、この部分ですね。と、えー、ドラゴンとドラゴンライダーが、えー、まあ、散るわけなんですけども、えー、ちゃんとルートが狭まるように、えー、と、カットが序盤できている。ね、もう一個、まあ、えっ、ー、とー、一つ。 ポイントとしては対空砲ですね。これにコウモリプラスのドラゴンライダー1体、これを使うことによって、えーと、対空砲のノーダメージでドラゴンライダーで追っていくと。このテクニックもすごくうまいんで、こういうね、小技が効いた素晴らしいアタックだったかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日は、えーと、進化型の花火編成ということでお話をさせていただきました。 まあ、どっちが進化なのっていう話はあるんですけどね。あのー、クローン2個使うパターンっていうのも、まあ、別にどんどんどんどん進化はしているし、うん、あのー、言葉の付け方若干難しいところはあるんですけど、まあ、僕の中からすると、クローン2個がまあ従来型、1個は進化型って言っていいのかなっていうふうに勝手に思ってます。<笑>まあね、あのー、ちょっとそれは、それぞれ使い分けてもらえたらと思うんですけども、 えっと、もう一回おさらいすると、今回のね、この青さんが攻めた村、タンホールの周辺を手前のこういうところに落としたとして、えっと、タウンホール以外に壊せる防衛がそんな美味しくないんですね。アーチャークイーン、投擲ロイヤルチャンピオン、このうちの、えっと今4つ、ね、バスをつけましたけども、えっとこのうちの2つが、えっと、含まれているような配置であれば、 えー、クローン2個を使って、きっちりと相手のヒーロー、タウンホール、投石を落としていくっていうのが美味しいんですけども、今回の青井さスの攻めたい村は、それがないんですね。タウンホールだけしか、あのー、っていうか、タウンホールの周辺に今、バツをつけたこれがない、ないので。 であれば、クローン1枚でタウンホールをきっちり落としながら呪文は別のところに使っていきましょうということですね。その判断。で、えっと、一番最初見てもらった三毛猫さんのタックみたいに、えっと、この、相手のクイーン、ロイちゃん、透、え、投、っと、石っていうのがタウンホール周りにある程度こう固まっている場合には、クローン2個使って、で、えー、そこで大きなアドバンテージを取っておきながら、手持ちの部隊はドラゴン少なめのドラゴンライダー多めっていうふうな編成を持っていくことにより、え、だいぶですね、 ドラゴンたちの仕事っていうのが良くなるというところですね a、えー、参考になれば幸いですはいというところでですね本日の動画はこれで終わりにしたいというふうに思います今気づいたけどこれ若干画面がはみ出してるかな<笑>ちょっとねごめんミスったもしかしたらこれ見えてなかったらすいませんちょっと 取り直してる余裕が今あんまないんだけど、本当はね、こうなるはずだったんですね<笑>。失敗した<笑>。はみ出しちゃってたらごめんなさいね。まあでも、うんとそんなに大きなはみ出しはないはず<笑>。 あのー、次から気をつけますが、えっと、私のチャンネルですね、こんな風にクラン対戦の快適の動画中心にやっております。えー、タイムホール12から14まで幅広くですね、えー、対戦の、えー、役に立つ、えー、ヒントをお届けしたいという風に思ってやっておりますので、えー、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日この辺で終わりにしたいという風に思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。